すいません撮影中でしたかお寿司一ついかがですか美味しいですよ日本語は話せますかようこそグロシカチャンネルへ今日はお寿司の話のようですお寿司は好きですか私は大好きですあなたの国にはどのようなレストランがありますか 日本には大きく分けて2つのお寿司のレストランがあります一つは回転寿司と呼ばれる安い寿司レストランで私たちはそこではあまりマナーを気にせずに食べますしかしもう一つの高級寿司と呼ばれるレストランでは少し食べ方やマナーなどを気にする必要があるかもしれませんこのように今日はお寿司にまつわる詳しい話をしていきたいと思いますお寿司の種類は大きく分けて4つあります えー、握り、軍艦、巻き、あとは刺身です、えー、握りは、えー、お刺身がご飯の上に乗ってるお寿司を握りと呼びます軍艦は、えー、それにプラス海苔が外に巻いてあるものを軍艦と呼びます巻きはもう少し大きいバージョンの海苔巻きと呼ばれるその海苔で、えー、具を巻いたものを巻きと呼んで最後に刺身は シャリと呼ばれるご飯を除いたものを刺身と呼びますもし刺身をオーダーしたいときは刺身をください刺身をくださいと言えば刺身が出てきます、えー、私のお気に入りはマグロとサーモンですなぜかというと、えー、子供の時に一番最初に食べたものがその二つだったからですだいたい寿司は生と炙りがあります生は 料理されていない魚の刺身そのままの状態のことで炙りっていうのはそのバーナーで火で炙ったことを炙りと言います朝ごはんに寿司を食べる人は聞いたことないです昼ご飯と夜ご飯に寿司を食べることは多くて特に高級レストランでしたりすると昼ご飯ランチタイムに寿司を食べると安く食べれることがあるので 人気です私は手で寿司を食べたことはなくていつも箸をを使って寿司を食べますたまにその高級なレストランに行くと手で食べる方もいらっしゃいますが、えー、あまり見たことがないですわさびは普段はその寿司の中にそもそもそのシャリとネタの間に盛り込まれていることが多いので自分からまたさらにわさびをつけることはありません。 醤油をつけるときは、えー、普段は、えー、ネタをコロッと倒して箸で掴んでこうやってネタの部分に醤油をつけます。<音楽>えー、最初は味の薄い白身、えー、身が白いお魚例えばイカなどイカやタイなどから始めて、えー、だんだん味を濃くしていきます。 味を濃くしていく途中にガリなどを食べて口を直して最終的には一番味の濃い例えばサーモンなどを一番最後に食べます例えばカリフォルニアロールや裏巻きと呼ばれるお寿司などは北アメリカなどから逆輸入されたお寿司で特にカリフォルニアロールは日本でも人気です。 だけど裏巻きというアイディアはもともと日本人にはなく、えー、やはり海苔を一番外側にしてお寿司を食べたいっていうのが正直な日本人の気持ちなので、えー、あんまり日本でも見ることはありませんそうですね、えー、人によると思うんですけど私の家族はだいたい月に2回は回転寿司に行きます。 大きな違いはないと思うんですけども普通のお米と違って寿司米はお酢を入れてあとは温度を冷ましたりします見てくれてありがとうあなたの好きなお寿司は何ですかコメントに書いて教えてくださいまた見てねバイバーイ